いろいろ考えさせられました。どうも、政治いろいろの学部です。政治系の話題がメインの当チャンネルですが、今回はあまり肩のこらない話題をお届けしたいと思います。ちょっと興味深いアンケートが見つかったのでご紹介いたしますね。2021年10月31日付。 朝鮮日報からの引用です男性は自分の外見が平均以上だと考えている。これはインターネット上で長年既成自立のように扱われてきた俗説の一つだ。ある YouTuber がそれを確認するに実施した投票に14万人を超える人が参加して話題になっている。YouTuber のチ ン, ヨンジンさんは21日、主に 男性が閲覧する複数のオンラインコミュニティに、すべての男性が自分の外見は大韓民国の平均以上だと考えているかどうか調べたいとし、男性だけ率直に投票してほしいという文章と投票参加用のリンクを書き込んだ。その投票には、同日午後11時20分までに14万人以上が参加した。 投票結果を見たネットユーザーは、自信にあふれる人が多い、などと面白いコメントを残した。他にも、最も結果が見える投票。実際自分はイケメンではないが、自分程度であれば悪くないのではないかと思う。投票後に結果を見て、皆に良心があるのか問いたい、などといったコメントがあった。平均以上、平均以下、以外に平均 という選択肢も含めれば、より正確だったのではないかという意見もあった。ただ、今回の投票は匿名で実施されたほか、男性でなくても参加できるため、統計的に意味があるかどうか判断するには無理がある。とのことで、いかがでしょうか。どの国のーチューバーもいも色々と面白いことを考えるものですね。暇つぶしに見るにはちょうどいい企画です。 アンケート結果を素直に見れば、韓国の男性の大多数は自分のことをまあそこそこのレベルと思っているということになります。平均以上というのが具体的にどのラインを示すのかがはっきりしないため、厳密な統計調査としては説得力がありませんが、人気 YouTuber がお遊びで考えた企画と思えば、それなりに楽しめるのではないでしょうか。 それにしても質問の仕方にはちょっと引っかかりますね。人間、誰しも内心では自分のルックスに少なからずプライドを持っているわけで、あなたはどのレベルと改めて聞かれれば、とりあえず平均ラインあたりと答えたくなるのが真理というものです。各言う私自身、ルックスには決して自信がありませんが、見知らぬ人からいきなりあなたは平均以下と言われれば、 やっぱり気分が悪いですからね。韓国男性の自己評価が比較的高い一方で、女性の見た目に対する意識は意外と低いようです。韓国国内の統計によると、韓国の年間美容整形手術件数は1000人当たり 13.5 人、年齢は19から49歳の範囲です。都市部に限ってみれば、およそ5人に1人が 整形手術を受けていることになりますこれは予想以上に多い数字ですよねちなみに日本では18から39歳の女性のうち12997人が美容整形の経験があるとのアンケート結果があります整形需要の高まりは日本も韓国も変わらないようですが整形に踏み切る理由には若干の違いがあるようです 韓国では、整形イコールいいことであるという意識が浸透しており、男性も女性も見た目のコンプレックスをそのまま放置するのは手抜きとさえ見られてしまう風潮があるのです。そのため、プチ整形はもちろんのこと、大掛かりな手術にも抵抗がありませんし、小さなニキビも外科手術で綺麗に取り除くというパターンも決して珍しくありません。高校の卒業祝いとして、 両親が美容整形をプレゼントする過程も多いと聞きますから日本ではちょっと信じられませんよね韓国の整形振興は弊害も生み出しています芸能人の美容整形も当たり前となっており日本でも大人気の有名アイドルが整形を堂々と公表するなどここでも日本とのお国柄の違いが浮き彫りになっています もちろん、整形は個人の自由であり、自分の意思で手術を受けるなら、周りがとやかく言うことではありません。ただ、韓国ではアイドルへの整形の強要が問題になっており、行き過ぎた整形のプレッシャーで、自ら命を絶ってしまうケースも増えています。大手芸能事務所では、デビューの条件として、美容整形が最初から組み込まれており、 事務所が莫大な予算をかけて新人アイドルを改造し、売れっ子アイドルに仕立て上げるというサイクルがパターン化されています。このような背景があるため、アイドルを夢見る韓国の少年少女は、若いうちから美容整形に興味を持ち、アルバイトでコツコツお金を貯めて整形手術を受けるというライフプランがしっかりと根付いています。日本よりも韓国の方が 美容整形の低年齢化が進んでいる背景には、こうした事情があったのですね。美容整形が急速に進んだ結果として、医者側の質、モラルの低下も起きています。格安料金を謳う美容整形クリニックで手術を受けた結果、医療事故に遭い、補償を受けられずに傷だけが残ってしまうという悲劇も後を絶ちません。さらに怖いのは、 韓国の整形振興が日本でも広まりつつあることです。韓流アイドルの整形の好評は日本の若者にとっていいお手本になってしまい、美容整形へのハードルがぐんと下がっています。これはあくまでも個人的な感想ですが、やはり安易に美容整形に手を出す風潮には違和感を隠しきれません。有名アイドルに憧れてあんな風になりたいと思っても、 そもそもの土台が違いは難しいでしょう。もしも身内が美容整形の相談やカミングアウトをしてきたら、うーんと考え込んでしまいますね。特に若い世代には慎重になってもらいたいものです。YouTuber のお遊び企画からいろんなことを考えさせられました。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。